皆様こんにちはコラボ演舞ということで鳴子花を、えー、披露させていただきます皆さんと一緒に、えー、盛り上がっていただけたらと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますそれでは参ります 君がそうだそうだそうだ 넌저리요넌저리요저리요저리요저리요저리요저리요저리요저리리요저리리요저리요저리요 Thank、oh. you. I'm sorry.